でこれ、じゃあ、どういう形で、この骨のかがこう変わったのかと、骨が変わったのかっていうのですけれども、もういきなりこう骨がパッと変わるっていうのもありえないんで、まあ、発生過程が何か変わったんだろうということになります。で、ここでですね、パート3、発生過程の観察に行きたいと思います。まあ、二股の尾びれができるときっていうのは、どんなときだろうかと。 まあ、この徐々にこの金魚がこう2つに分かれてパーンとなって双尾の金魚と1つ尾の金魚ができましたってこの理解でいいのかっていうとちょっとおかしいですよねすでに大きく育った金魚の尾びれが2つに割れるっていうことはまずちょっと考えられないのでおそらくその受精卵から発生成長するまでには過程があるのでその間に何か起きたんだろうと考えられます。 でそのまあ、どういう形で金魚の体ができてくるのかというのをちょっとこのムービーとか見ながら考えていきたいんですけれどもそのあ細胞が1つが2つ2つが4つ4つが8つとこう徐々に細胞の数が増えていくあの発生段階もあればです、ね、卵黄があって肺盤がそれをぐるっと取り囲むっていう過程もあり。 でまあ、餌を食べ始める、まあ、前にこの卵の殻からパッと出るわけですけれども、その外に出て、ですね孵化して、外を泳ぎ回って、ですね餌を食べるまでという、このまあ一連のプロセスがあるわけですね。なので、ですね、まあ、これ、どのタイミングで尾びれができてくるのかっていうのをまあ先に知らないことには、まあ、どういうタイミングで蓋を金魚の2つのおっぽになるのかっていうのはわからないわけで、でそれについてちょっとまあ一緒に考えていきましょう。でこのタイミングだとですね まあもう尻尾できてるんで、もうどのタイミングもないですよね。もう全部これ一つの金魚です。もう尾びれできてますよね。で、さらに遡って、まあ、この辺りかなと、この辺りになってくるとですね、でもまあ尻尾できてますよね。なので、これよりもまあもうちょっとこう前の段階でおっぽっていうのはできるんだろう。じゃあこの辺りかなっていうと、まあ ここかろうじておっぽかなっていうふうにまあ思いますけどもそれはどうだろうかとまあ前の方に戻ってくるとさっぱりわかりませんよねですこのもうここまで来ちゃうとおっぽも何もなくてただ単に丸い卵ってことになりますでその多分どのタイミングでおびれができてくるのかって言われると確実に この孵化する前にはすでに決まっているようだということがわかります。で、まあ、その卵から帰ってくる前にできてくるんであれば、まあ、そのどのタイミングで変わってくるのかについて考える必要があるだろうなというふうに思います。つまり、発生過程のどこがどう変わって、えー、尾びれが二股に分かれたのだろうかということをこれ考える必要があるんじゃない